皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年3月3日。今月のアスフェルド学園の錬金石を回収しました。これで虹の錬金石は1375個になりました。でも、バージョン 6.1 で新しい防具が来るので、この数では足りないかもしれません。1400個で 31V を強化できるので、あとはゴールドとの相談になりそうです。 ベスタ・インフェルノが開幕していました。今回は解明主名部です。そのハイライトがこちらです。青と黄色を完全に間違えているんですよね。黄色の石割りを決めてドヤ顔しようと思ったら、全員青のカゴに守られていました。これ、全滅の危険性が大いにあったってことですよね。完全にやらかしました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。